可愛くないですか星よもぎの香りは結構するらしいですあっで寝て起きたらイエーイ治ってるーなんか不思議面白皆さんこんにちはニーナシェルカです今回はスタイルコリアンでたっくさん韓国コスメを購入したので購入品紹介をしていきたいと思いまーすそれではレッツーゴー はいというわけで早速購入したものを紹介していこうと思うんですけどスタイルコリアンは日々値段が変動しているので私が購入した時の値段で紹介していきます今回はスキンケアが多めになってるんですけど一つだけねリピート商品もあります まず一つ目が2社のタイムレボリューションアルテミシアトリートメントエッセンス 150ml ですお値段が2490円でした中開けてみるとこんな感じなんですけど以前こちらの化粧水のベーシックなタイプの透明のパッケージのものを使用していたんですけどあれが全部使い終わってまたリピートしようかなって思ってた時に新しくこちらが発売していて鎮静タイプになってたのでこちらにしてみました鎮静に効果があるという 有名なヨモギとゲトンシュックというものが入ってるみたいですこの葉っぱのことを言うんだと思います多分どんな香りがするのか少し試していこうと思いますヨモギの香りは結構するらしいですうんヨモギ餅の香りブリーブリーのヨモギの化粧水があるんですけどそれとね本当に同じ感じの匂いがするんですけど手にね今伸ばした感じは かなりしっとりしてます。ブリーブリーの化粧水は結構さらっとしてる水っぽい感じだったんですけど、こちらは、MISA のタイムレボリューション・ザ・ファーストトリートメント・エッセンス RX。それの化粧水の使用感とほぼ一緒ですね。 それにヨモギ成分がプラスされたっていう感じなのであれめちゃくちゃ人気なんですよ見た目のパッケージが s k ーに似てるのでなんか s k ーだみたいな感じで買われたりとかされてる方が多いらしいんですけどこの一番元のベーシックなやつもすごい人気なんですけどそれに鎮静効果が入ったってことでま あ, あれはね鎮静とかではなく普通に保湿メインだったと思うんですけどこれも手に出した感じはあの化粧水とほとんど一緒だったので鎮静が欲しい肌荒れしやすい って人はこれめちゃめちゃいいのかなと思うんですけどまだ使ってないので今日からじっくり使って試してまたお気に入りとかで紹介していこうかなと思いますただこの化粧水の難点といえばガラスなんですよねちょっと持った感じがね重いんですよねこれがいつもねうーんって思っててでリピートしようか少しね悩んじゃったところです 2つ目の購入品が VT コスメティックスの鹿ダブルミスト 120ml ですお値段が1990円でしたこちらは以前コラボした「春のはるはるチャンネル」のはるちゃんが動画で紹介していてこれがすごい良かったよって言ってたので私もちょっと真似して買ってみました中開けてみるとこんな感じなんですけど緑のつぶつぶのオイルみたいなのが上に浮いてますねなんか不思議面白これをしっかり振ってから使うらしいですはっ ちょっと分かりづらいかもですけど、ふるとね、黄緑色に全体的になりました。さっきのね、つぶつぶの溜まってたのが、しっかりね、混ざったみたいですね。このスプレーの形はね、ちょっとどこかで見覚えがあると思ったんですけど、ドクタージャルトのセラマイディンシリーズのクリームミストを持ってるんですけど、そのスプレーと同じ形をしてるんで、多分霧が細かいはず。分かりづらいな、はい、ななはこんな感じですやばっ すすすすっごいいいい切り細かいでで匂匂はちょっとシカの匂い出しする感じですねそんなに濃くないかも鹿の香りは保湿層とグリーンエッセンシャルの黄金比率水分沈静ダブルレイヤリング上の緑の部分がグリーンエッセンシャル層というもので肌を落ち着かせるシカリオ成分でお肌に優しくなってるそうでメイクの上からも OK みたいですね 霧がすごい強いとメイクがこう、よれたりとか落ちたりすると思うんですけど細かい霧吹きになってるそうでメイクが落ちる心配がないみたいです確かに落ちてないですねドキドキあるんですよブシャッて私はお風呂上がりに、ね、出た瞬間にこういうのを顔に、ね、バーってかけといてでいろいろやって耳かきとかして それから部屋に入ってコットンパックをするのでお風呂出た瞬間用にこちらを購入しておきましたそして肌荒れしてる時をね VT のシカシリーズが個人的にめちゃくちゃ好きで一番良かったのが確か2ヶ月くらい前にスタイルコリアン購入品紹介で紹介したフェイスマスクがあるんですよねこれパカってウェットティッシュタイプになってるフェイスマスクなんですけど肌荒れした時はもうとりあえずあれを貼っとこうみたいな感じの感覚に最近ではなってるくらいあれがほんと めめちゃめちゃゃ良かったのでちょっとこれも買ってみようっていう感じになりましたなので肌荒れした時はこれとあれでダブルアタックしていこうと思います VT つながりになるんですけど3つ目の購入品も VT コスメティックスのもので VT シカスムーザー 300ml ですお値段が790円になります これめちゃめちちゃゃででかいです私の携帯が iPhone11Pro で iPhone10 と同じサイズなんですけど比べてみるとこんな感じです VT の歯科シリーズの線がもうめちゃくちゃでかいってネット上で見たんですけどこれも大きそうな感じはしたんですけどちょっとね気になったので買ってみましたこちらはアロエベラみたいな感じのシカのジェルになってるんですけど夏に保湿クリーム塗るともうちょっとベタベタしすぎてもう嫌だなってなったりするかなって思ったので夏用なったりするかなって思ったので のの顔の保湿クリームとしてこれ使ってみようかなと思って買いました出してみるとねこんな感じです匂いはさっきのスプレーとかフェイスマスクと同じ匂いしてますね すごいみずみずしいですね全然ベタベタしないですさらっとしてますなんか水みたいこれ保湿クリームじゃ無理かな化粧水かもってくらいなんか水なんですけど水分沈静ケアができる水分チャージするマルチスージングゲル朝夜のスキンケアの最後のステップで適量とって顔に伸ばしますあだからやっぱり保湿クリームとして使っていいってことですよねフェイスボディの大容量のオールインワンジェルあ オールルインワンワジェルらしいです日焼けしちゃった時にもいいかなって感じですかね、まあ、夏とかでもうあんまり今日は皮に何も塗りたくないやみたいな時に塗るのもいいみたいです私は保湿クリームみたいな感じで代わりに夏使おうかなと思います大容量だから絶対なくならないけどね4つ目の購入品がドクタージャルトのコントロールエートリートメントスージングスポットですお値段が1630円になります これは2ヶ月ぐらい前にこちらの存在を知って購入しようと思ったんですけど完売してて全然買えなくてやっと購入することができましたなんでこれこうなって開くんですよね開けたら3コマ漫画が登場しましたちょっとこの漫画の意味はよくわかんないですけどなんかちょっといじられてますねこれはきっとね病院に行ってますねコアラがつけてますね多分薬みたいので寝て起きたらイエイ治ってるやったね治ったねみたいな多分そんな感じですいやいやいやいや 中開けてみるとこんな感じのなんか水みたいな液体なんですけどこの中に綿棒を突っ込んでニキビのところにちょいってのせるみたいなやつなんですよね結構治るって書いてる方が多くて気になってたんですよねスタイルコリアンのレビューにもニキビに効果ありです中心前赤ニキビにつけると朝に少し小さくなりますっていうコアラさんと同じことをするとニキビが治るそうです 今この状態だとあんまりよく見えないんですけど下にピンクパウダーというパウダーが沈んでるらしくてそれを綿棒で取ってつけるらしいんですよねこの容器を振ったらいけないらしいです大丈夫かな触れちゃったかなもしかして試しに取ってみますピンクパウダーアルコールみたいな匂いがする ここのまま振らずにこんな感じですかね置くとこんな感じです修正器にめっちゃ似てる化粧してるとあんま分かんないんですけどここら辺とかちょっと今ひどくてニキビがねこういうのにちょっと試してみたいなと思って買いましたね多分それでこのままね乾かすんだと思います今まで日本のコスメであんまりこれ多分私は見たことなかったなって思ったのでやっぱニキビバッジが人気な印象だったのでちょっとこれもね試そうかなと思って大人ニキビにね試していこうと思いますいや白くなっっちゃったどうし ウエットティッシュで拭いてみますね普通にめっちゃ落ちますね朝起きて普通に洗顔したら落ちると思いますえっやばい間違って拭いちゃった5個目の購入品がリピート商品ですプチフェのゴールドハイドロジェルアイパッチ60パッチですお値段が1440円になります こちらは結構前にスタイルコリアン購入品紹介で紹介したんですけど全部使い終わっちゃってでアイパッチ欲しいなと思って色々見たんですけどやっぱ同じのがいいなと思って同じのをリピートしました<笑> スタイルコーディアン購入品をさかのぼってもらえればまあ、どこかでね紹介してると思うんですけどこんな感じのアイマスクになってて付属のこのなんかスプーンみたいのがあるのでこれでね1つずつね取る感じですこんな感じのまたみいな形をしてますこのパック自体の質感はシリコンマスクに似てます それぐらい結構水分が蒸発しない感じのタイプになってるんですけど韓国のパックって結構このタイプのねフェイスマスクあるんですけどそれの目元部分バージョンって感じですねこれをつけてると水分が逃げていきにくいので、まあ、目元の乾燥とか小じわに悩んでる方はこれいいのかなと思います私もここから始まる目のシワがすごい気になってこういうアイマスクとかアイクリームとか今色々試してるんですけどこういうものでしっかり保湿をして からアイクリーム塗るって方法が今のところ一番効果はあったなぁと思ったので引き続きねこれは続けていこうかなと思いますなんかこういうやつでアイマスクおすすめなのあったら教えてくださいめっちゃ気になる6個目の購入品がアクロパスのトラブルキュアパッチ「スキンクレンザー 6ET プラストラブルキュア6パッチズ」お値段が790円です こちらのアクロパスの黄色のものはね以前いただいたので使ったことがあったんですけどこのニキビタイプのやつは使ったことがなくてちょっと試したいなと思って購入しました入れ物不思議じゃないですか何、ね、これ面白いんだけど中開けるとこんな感じでね針がついててグス、まあ、って刺す感じなんですけどこのアクロパスはしっかりこのエタノールなのかなこれスキンクレンザーっていうものがついてて 除菌をしっかりしてからこれを刺す感じなので、そんな針刺してバイキンとか大丈夫って思う方もいるかもなんですけど、これが付いてるので安心です。以前使ったのは黄色いアクロパスでシミを薄くするみたいなやつだったんですけど、インスタに載せたんですけど、結構効果があって、なんかすごいじゃんこれと思って、 このニキビもね気になると思って買いました今はねそんなにねめちゃめちゃ大きい目立ったニキビとかないんですけどニキビができた時に使おうと思いますビフォーアフターちょっと撮りたいですね気になるどれぐらい治るスピード早いのか7個目の購入品が AHC のナチュラルパーフェクションダブルシールドサンスティック 22g オリジナルを購入しましたお値段は1290円です いやなんかこれ開けようかすごい悩むんですよね買った時はもうちょっと今より外に出れるかなって思って買ったんですよね そしたらちょっとコロナ2波来てしまって外にちょっとねあんまり出ないという開けてみるとねブルーの色のやつでしたピンクとグリーンとブルーがあるみたいで色は違うけど中身はね同じみたいですね同じ商品ページなのでベタつき感なく爽やかな使用感で SPF50+PA4+ になってるそうです水と汗にも負けずに紫外線カットをしてくれて紫外線から肌を効果的に保護してくれるそうです の上からでもトントンってこう軽くね叩き込むように塗れば使えるみたいですこんな感じで蓋がついてました形がちょっと不思議ですね細長い本当にサラサラになるのかちょっと試してみます腕に塗ってみたんでちょっと触ってみます若干ペトリ感はあるけどめちゃめちゃサラサラじゃん何も塗ってないじゃんっていう感じではないんですけどでもサラサラの方かなとは思います グレープフルーツの香りですね完全に何もつけてない状態と比べちゃうと何かちょっと保湿剤は塗ったかなみたいな感じにはなるんですけど日焼け止めを塗った感じには全然感じないです次なんですけどシリーズというか種類が同じなのでまとめて紹介しますこちらの5つになりますこちらがミシャのものでこちらがペリペラのものになりますミシャのグリッタープリズムリキッドの01番グラビティ02番インタースティラ 03番スペースオデッセイを購入しましたこちらは全部で10個色味があるんですけど私は気になった3色を購入しました1つお値段が1150円になりますペリペラがシュガートゥインクルリキッドグリッター02番ソーダポップフレックスと03番ビーミングサニーライト1つお値段が580円になります こちらは01番購入したかったんですけど私が購入するタイミングはちょっと01番がね完売してたんですよね今見たら販売してましたなのでちょっとねまた今度ね購入する時に01番買おうかなと思うんですけどこちらのペリペラの01番を購入したタイミングで今まで持ってるグリッターアイシャドウ全部比較とかまたやろうかなと思ってるので来月が再来月あたりにねこれも全部ね比較しようかなと思いますとにかくこの中で一番欲しかったのは ね、これなんですよミシャの、ね、星が入ったグリッターなんですけど今度メイク動画で出すんですけど今さっきこのグリッターメイクの動画を撮っててその時にここにね星2つこれのやつをつけたんですけどこんな感じですね。 可愛くないですか星星が本当にちょっとね使いたすぎて買った感じなんですけどなかなか星を取るのが難しいんですけどぐるぐるぐるぐるごこうやってねかき混ぜてると星がねなんとか取れます可愛 い, い03番は確かにカラーグラムドッグとかオピュのものとすごい近いかなっていう感じはするんですけど02番のホワイトの方はラメがなんかね紫っぽいブルーっぽいのが多めなので ちょっと今まで使ってたものと違いますねすごいラメがね大粒ですしかも ペリペラの方は01番が白っぽい感じだったのでこのミシャの02番とねちょっと比較したかったんですけど、うん、手に入んなくて今回はね残念なのでまた別の機会で比較しますペリペラはこんな感じでね細いブラシになってて塗るところはアロムナンドと同じ感じなんですけどミシャの方はチップタイプになってるのでちょっと涙袋に塗るのは難しいですただ上まぶたに広範囲で塗るならチップタイプの方が便利かなとは思いますちなみに今日上は星つけたんですけど 下はねペリペラのピンクのものをつけてますちょっとだけねロムアンドに近いかなという感じはします今回購入したグリッターアイシャドウの5色はこんな感じです はいまあ、全部ねスウォッチしてみるとねこんな感じだったんですけどこのオレンジの色味はね初めて買いましたねこの色味はね今まで見たことがなくてこのロムアンドのともちょっと似てるんですけどこっちの方がオレンジ感強めな感じで夏にこっちの方がぴったりかなと思いますなのでこれを使った夏のオレンジメイクでもやろうかなって思っちゃいましたね可愛すぎて手に出してみた感じラメ感がすごく強めで綺麗なのはミシャの方かなと思いました、まあね 値段もね半分ぐらいなので結構差があるのでそれはあるのかなと思ったんですけど特にこの01・02がめっちゃ可愛いですねこの2つはラメ好きな人は持っておいた方がいいかなと思いましたただ03のピンクは他の会社のものと結構似てるかなっていう印象はあったので別にそういうのを持ってる人はこれじゃなくてもいいかなと思いましたラメ感はすごい綺麗なんですけど私はちょっと大粒ラメに最近ハマってる傾向があるのでちょっと物足りなく感じ 感じたんだと思います はいというわけで今回はスタイルコリアンで約1万5000円分の韓国コスメを大量に購入したので購入品紹介をしていったんですけどいかがでしたでしょうかやっぱり今おうち時間が長いということで最近すごくねスキンケアに目覚めだしてスキンケア専用の冷蔵庫とかも買ったぐらいなんですけどメイクをこのコロナの時期にね練習して上達したいっていう気持ちもあるんですけど外にもねあんまり出れないしまあそんなにたくさんね メイクしてててても見せいいく場所がななよっっみんんね思思ると思うんですけど私もそう思ってますやっぱり元のね肌が綺麗になってるっていう状態が一番メイクのりもいいし化粧が映えるのでこの外に出れない時期を利用して自分に一番合うスキンケアをいろいろ試してみて挑戦してみるのもありなのかなと思ったのでスキンケア動画結構最近いろいろ出してるんですけど、まあ、自分の肌でね 試しつつまたねこれがすごいね気に入ったとかこれが良かったよっていうのがあったら動画にしていけたらなと思ってます今回私が購入した商品たちは下の概要欄にそれぞれ貼っておきますのでぜひそちらからゲットしてみてください他にもたくさん韓国コスメがゲットできるサイトになってるんですけどスタイルコリアンは全商品正規品になってるので、まあ、偽物とか大丈夫かなって思う方もいると思うんですけど安心してお買い物ができるのでぜひ気になった方は チェックしてみてみくださいあとね毎週毎週なのか毎日なのかちょっと分かんないんですけどタイミングはタイミングによっては半額とかになったりすることもあるので気になる商品あるけどちょっと高いなって思ってる方とかはちょこちょこサイトをチェックするといいと思いますはいというわけで本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画を楽しんでくれた方私もスタイルコリアンでこの商品買ってみようかなって思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします